こんにちは、スーパーパシのです今日ご紹介したい商品は中国産業んのデュラヒーズ、ね、のベストです。こちらインナー型のベストです。特徴は、ジャジャーン、この全身に張っているアルミですね。この電熱性の熱をここでキープして、もうこれすごいあったかいです。ここの表まで暖かくなるのがこのベストですね。で、こちらバッテリー、こちらのファスターにすぐ収納できて、左手でこう操作します。これ赤。 五十度ですね。弱三十五度。それでこのグリーンで使ってください。四十五度。これ四十五度十分は高いです。はい、こちらベストの方、価格は五千九百四十円。こちらのバッテリーの方が九千九百円合わせて一万五千八百四十円で販売しておりますので、皆さんよろしくお願いします。